はい、えー、今回は「考える」っていうことは「分ける」っていうことについてお伝えしていきたいと思います。えーえー、自分っていう考えが動いた時これは自分と自分以外の世界に分けるんだっていうことなんですよ。自分が認識している世界を2つに分けるこれが、えー「考えは分ける」っていうことで伝えたいことになります。 実在するのは一つしかない認識技術 NTEC を使って疎通の課題を解決する山田裕希が小さな変化を作るヒントをお送りします。はい、えー、今回は考えるっていうことは分けるっていうことについてお伝えしていきたいと思います。えー、これはですね考える力を上げるとか、えー、考え方の基本とか、えー、人の話を聞くとクリエイティブな発想を身につけたいっていう人にお勧めします。はい、まず 理解ですね。何をどのように考えればいいのかっていうところをいきたいと思います。えー、自分っていう考えが動いたとき、これは自分と自分以外の世界に分けるんだっていうことなんです。また、こう、同じように話すっていう考えが動いたときに、それは話すと話す以外の世界に分けたんだっていうことに なるんですね、えー、こんなふうに自分が認識している世界を2つに分けるこれが、えー、考えは分けるっていうことで伝えたいことになりますじゃあ自分が話すっていうふうにつなげていった場合どうなるかっていうとまず自分と自分以外がありますねでその中の中 自分の中にまた話すと話す以外があるわけですよそ。そのこの部分、自分が話すっていうこの部分についての話をしているんだということになってきますで。当然この分け方、つまり考えが多くなればなるほど話は複雑になっていきますし、どんどん部分、繊細なところ、小さなところの考えにはまり込んでいったりとかします。また逆に えー、考えがシンプルすぎると抽象的になったりとか漠然とした話になってきたりしますねそういうのが、えー、考えのあるあるになりますじゃあ次、えー、使ってみましょう実践編というところをいきましょう、えー、サンプルで A さんに言われて傷ついたっていうこのフレーズをちょっとサンプルで使って深めてみたいと思います これ、えー、さっきのように分けていくと、まず自分の話ですよね。自分の話があって、しかもその中の A さんになります。で、また A さんの中で言われたこと、で、さらにそこで傷ついたことっていうことになってきます。これ、A さんに言われても傷つけなかった、傷ついたりしてなければ、単純に A さんに言われた話だということになりますね。 この人が言いたいことは何かっつ言ったら、この脈略で傷ついたんだっていう話だっていうことです。それを言いたいわけですね。で、ここで考えを分けるっていうポイントに着目すると、えー、あることが見えてきます。それは、いろいろとこう分けて生み出したこの部分の世界。この部分の世界を自分が見ている世界の全てだ。現実だったり、 えー、その存在だったりの全てだって思い込んでしまうっていうことなんですでこれを何度か経験してしまうとどうなるかっていうと、まあ、A さんを不信してしまったりとか人間関係でこう諦めとかもう妥協癖がついたりとかしてしまうと。で、さらにいくとそれが固定化されてしまうよっていうことですね固定されると何が問題なのかってったらもう それを前提とした考えしか生み出されなくなっちゃうということなんです。感情もそれを前提とした感情しか動かなくなってしまうということ。この前提をもう自分が疑うということさえできなくなっちゃうよっていうのが固定ですね。それによって自分の可能性とか、えー、尊厳とかを喪失してしまうということが起きちゃったりします。はい。まあ考えは 分けるんだっていうことそしてその切り取った部分だけを自分が見ている世界現実やその人の存在の全てだって思い込んでしまうんだっていうそのが、えー、今日のポイントになってきますね、はい、で人の話を聞いたりするときも実は仕組みは一緒なんですね そ, うその人がその世界をどう分けながら その部分の世界を生み出しているのかっていうのを観察するといいと思います。他にも生み出すことができるはずなんです。そうじゃあどうしてそこにこだわるんだろうっていう問いを持っておくと、えー、その人の意思とか思いにより深くこう理解がいくとか関心がいくっていうふうになってきます。はい、今日は 考えは分けるっていうことについて話をしてみました考えはこう分けていきながら部分の世界を作り出してでその部分で世界を決めつけてしまうんだっていうことでしたね是非それをちょっと頭の片隅に置いて世の中を観察してみてください